皆様ごきげんよう久サですキャラクターボイスはゆづきゆかりでお届けしています3月15日ロスターのお題にエスキラーマシーンが来てたので余裕しゃくしゃくで行ってきました実装当時はみんなを苦しめたエスキラーマシーンでしたが今となってはもう余裕なのですサポさんでも倒せるくらいですからこういうオートマッチングでも朝飯めなのですあ れ, あれあれあれあれ あれれれれこの動画で何を言いたいかと言いますと絶対に油断してはいけないということですさすがにフラグを立てすぎてしまいました天地雷鳴師で言ってる私が悪いのですがこの構成だと火力が微妙に足りなくて速攻できないのですから素直にグレネードリを隔離するか優先処理するかしないといけないのです グレネードリを完全放置して倒せる構成かどうかを判断するのはオートマッチングでは難しいと思うので基本に忠実にやるのが良いでしょう。こんな感じで無事に倒すことができました。訂正します。全然無事ではありませんでした。危うくまた負けるところでした。エスキラーマシーンはまだまだスリリングな戦いになりますので皆さん気合を入れていきましょう。というわけで本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。